皆さんこんにちはくまチャンネルです。今日もご視聴ありがとうございます。今日はあの100均で買ってきた毛糸でポンポン検証をちょっとやってみたいと思います。であの100均の毛糸もねすっごい可愛いいのがいっぱいあってついつい買ってしまうんですけども、まあ、いろんな種類の毛糸があって これをポンポンを作ったらどんな風になるのかなっていうのはすごく興味津々だったので9種類のゲートで作ってみましたなかなか面白いポンポンもできてますのでそれをちょっとね皆さんにご紹介していきたいと思います ポンポンメーカーはこちらの7 0ミリと3 5ミリのポンポンが作れるやつで作ってみましたまあ主に7センチの方で作ってみました初めにえー、っとねこれはオーソドックス版でアクリル毛糸の波太これがまあいわゆるポンポンの定番の毛糸になるのかな えー、皆さんも、えー、作られていると思います、はい、でこれはあの200回ずつ巻きつけましたこちらに200回こちらに200回って、まあ、合体して、まあ、合計400回巻き巻きして出来上がりましたまあこれ普通のポンポンです、はい、次は、えー、こちらのスープ すごい太い毛糸ですウール入り超極太という、えー、毛糸でねこれは太いので40回巻きつけただけですまあ40回40回で、えー、全部で80回で出来上がりがこちらですちょっとこう重厚な感じのする、えー、色合いもとてもいい感じです 普通のポンポンと比べるとこんな違いがあります。なかなかいい味を出してます。はい、はい、次はこちらのふわっふわの毛糸です。なんかワンちゃんみたいな<笑>、えー。フェイクファーヤーン。これはねもう作る前ちょっと無理だろうなと思ってたんですね。こういう風な毛糸やから。 構造上多分これはもうボロボロボロボロゴミが出るんじゃないかなと思ってでも<笑>作ってみましたはい出来上がりがこちらですなかなかいい味の可愛いものができましたでちょっと心配してたゴミも、まあ、出るのはちょっと最初出たんですけれどもだいたい2分か 3, 3分もあったかないかぐらいかな あのそれでもうゴミは出なくなりました落ち着きましたでこのポンポンはあまりトリミングをあのしなかったんですねでえー、っとなんていうのかな天パ巻毛もともと巻毛になってて あの普通のポンポンみたいにこうトリミングしなくてもなんか自然にこう中に中にこ う, うまく収まってくれてて、えー、ちょっと綺麗いな き, きれいな球体じゃないんですけども、えー、本当にあんまりトリミングはしないでこんな感じになりました。 これはもうね、絶対無理だろうと思ってたので、ちょっと意外でしたし、びっくりしました。なかなか可愛いのでね、これ、アクセサリーに、えー、バックチャームなんかに使えそうです。でもう一つ、えー、白でも作ってみました。これは、どちらもね、えー、とこちらの、えー、ポンポンメーガーで50回ずつ巻きつけています。で、一つ注意点があって、 であのこのまとめる、えー、結ぶ時ですねこれをかなりしっかり結ばないと、えー、ちょっと甘いとねあのボソボソボソボソ抜けてしまうんですね。でこの毛糸を見るともう毛糸っていうよりも本当糸なんですよねこのここがね。なのでしっかり結ばないとこう あのボソボソ抜けてしまうのでその点だけ注意して、えー、作ってもらうとこんなかわいいのができますはいこれはちょっと驚きでした、はい、お次は、えー、セリアで買ってきたこんなふわっふわのかわい可愛いかわいい毛糸ですこれはプクプクのモールですこちらふわふわですすごく触り心地がいいです でね、これはちょっとね、あの、トリミングしたての時は、この細い繊維がボロボロボロボロ、ゴミがちょっとね、いっぱい出てきたんですけれども、まあ、しっかり取ってあげるともう落ち着きました。あの、ゴミは出なくなりました。こちらはね、120回ずつ巻き巻きしています。はい。すごく手触りがいいです。 次はこちらの毛糸です毛糸、まあ、というかねこれこれは無理やろなとか思ったんですけども、えー、とりあえずチャレンジしてみましたはいで意外や意外<笑>こんな可愛いポンポンができましたなんかちょっと松ぼっくりみたいな細胞分裂してるみたいなふわふわのモコモコポンポンです こ, れね、この毛糸は何やったかな、えー、ホッピンホッピンという、えー、名前です。ダイソーで売ってます。えー、っとね、ちょっと普通のポンポンの作り方と少し違うところがあって気 を, 気をつけるというほどでもないんですけれども、えー、また次回うちにこれ動画にしたいと思います。またよかったら見てください。なかなか可愛いと思います。 はい、こちらマッシュマロタッチ、えー、すごくねこれもなんかしっとりした感じの毛糸、えー、ですこれはねこのクリスマスツリーで作った残りなんですけれどもえっ、ー、とふわふわ なんか見た目はね、なんかちょっとふわふわ感ではないんですけども、触るとすごいなんかしっとりしてて気持ちがいいです。はい。おうどんのようなふわふわのビッグロービングという毛糸です。こちらもね、作ってみました。超ふわふわです。ちょっとね、まだトリミングが、あの、まだ終わってないんですけれども、 えーっとね、この毛糸をこう広げてバラバラにさばいていきましたなので繊維がすごい細いのでねにゃんこちゃんのようなチンチラのようなはいモフモフですこれは太いのでね40回しか巻きつけてないですえ50回巻いたのかなあ40回40回です えー、と40回40回ですね合計80回でもう一つ、えー、ちっちゃい分でグレーでも作ってみましたこれはね5回しか巻きつけてないんですけどもこんなにふわふわになりますすっごいかわいいですねこれはいはいお次はアムコロという 結構こう太いトですえー、ふかふかでこれも手触り抜群なんですけれどもえー、っとね出来上がりがこちらちょっとまとまりがいつまでたってもまとまらないというのがこれはちょっと残念なポンポンでしたでねゴミがちょっとずっと出続けるっていうのと どうしてもこう長い毛糸がどこからか出てくるのでちョキンチョキンチョキチョキチョキチョキ切りすぎてこれもね大きい方のポ、あのー、ボンポボンメーカーで作ったんですけれども、まあ、他のと比べてこんなに痩せ細ってしまいましたで一生懸命ドリミングした割にはなんかいまいちまとまらない ということでちょっととこれは、うん、残念でででしたというポンポンンすで最後にもう一つこれもちょっと残念残念シリーズなんですけれどもこれはシスターズ・ファーという、えー、こういった毛糸ですねでこれもね永遠にゴミが出てくるんですねこうやってちょっとつまんだだけでもボロボロボロボロって。 でもうこれは毛糸の構造上仕方がないみたいでトリミングすればするほどゴミがボロボロボロボロ出てきてでせっかく丸にしたと思ったのでまた形が崩れてしまうということでもうこれは永遠にえっと9種類かな9種類のポンポンを作ったのを紹介しましたえー、っとこの3つはい。 これはちょっとまた別に動画にして、えー、アップしたいと思っています。はい、ということで、えー、今日はポンポン検証でした、えー。ご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしたいと思います。さよなら。